ちょっと。一、二、三四、五、六、七八、九十、十一本とよいしょ。今日はね。見てこれ。いつもほら、飲んでるのこれじゃん。なんか前ローソンで、これ一本買うと、一本無料券がついてきたの。それでもらったの。ピーチの甘くないウィルキンソン。 レシートについてて無料だったから引き換えちゃった<笑>で今日はなんか女子っぽい動画を撮りたいなと思っていつもなんかおっさんっぽいから私ちょっと女子を意識した動画やってみるよしょものも。 女子っぽいで思い思浮かんだのがせっかくこれもあるしさちょっとピーチサワーを飲もうと思ってこれとこれでさ金ニアとさこれでピーチピーチティーじゃないよピーチピーチも言えないピーチサワーができると思うたださちょっともうすでに私女子っぽくないとこがあってさまず洗うのがめんどくさいからこのカップ使っちゃう コンビニのコーヒーのカップ今日一日中家にいたからすっぴんでいく失礼、うん、これぐら い, ぐらいかなこれぐらいピーチピーチなんてさお酒でない飲んだことあるかもそれぐらいのレベルなんだけどここはピーチのいい香り これでピーチサワー完成ってわけめっちゃいい香り乾杯うん美味しい甘くないからさこれがピーチ好きで甘くないお酒飲んでるしめっちゃいいと思う美味しい を入れたからさ、いい感じ。あそおつまみ。揚げ物。これね、怖いな。もうチキンフィンガー、お昼に怖いなって買ってで。 そうっす、ねうんうん、これさここにレモン落としたらさいい感じかなレモン味になってへんかなおいしい 僕は昨日さユ ニ, ニクロに行ったのそしたらユ ニ, ニクロがさポールジョーコラボしててめちゃくちゃ可愛くていっぱい買ってきちゃったのこれをさ紹介しようと思ってちなみにさ見えるこれもユニクロ 見えてないしこれもそうなの可愛くないこれポールジョー両方ともなんかこれとお揃いの上もあったんだけどこの組み合わせにしたちょっとあで紹介するねおいしいこの女子っぽい動画が好評だったら メイク動画やってみる全く参考にならないかもんだけど私のでもみんなに安心感を与えられると思う あ, あこんなに適当でも大丈夫なんだみたいな先に<笑>、ね、女子っぽいの忙しくてネイルいけないからさ自分でもマヌキアのネイル始めたの 映ってるかな。そのお化けみたいに、どうやってやる。お。聞かれないよ<笑>。お、ちょっと自分で。見えるもん、はめたマニュキュアでね。この か, か。この紹介。 うわ、すごくページシーこれとさこれ混ぜてみるレモンサワー入れてこれで終わっちゃうか乾杯ピーシの香り 何、うん、て言えばいんいんだろう私こっちの方が好きだこれでこのレモンサワーの元にピーチを割る方が好きかもなんかピーチ感がちょっと弱まる<笑>ピーチじゃあ飲むなよって話だよねけど何レモンサワーとは違う面白い風味を楽しめる 全然女子っぽさがない美味いか美味しいこれこのさ、ヘヤギヘヤギじゃないよ、これはこのさ、肌着肌着を買いに行ったのこれ、すごい良くてこれを。 買いに行ったらこのポールジョーとのコラボンで気がついてめちゃくちゃ買っちゃったわ。10点買って1万 3,010 円だったまずこれ2個ね結構ちょっと肌着。肌着でいくとキャミソールこれの何胸のとこにパットが入ってない、うん ミソールの白と黒買った。ポーランジとジョートのコラボのパンツ。これも九百九十円と。M サイズね。あ、ちなみにこれ両方とも M サイズ。私百六十五センチあるんだけど。いいです これも九百九十。可愛 い, いんだよ猫、ね、ちゃんのやつ。色も可愛 い, い。これ九百九十。でしょ？これも買っちゃった。百一匹ワンちゃんの T シャツ。可愛 い, いのハートマークついてて。これも買ってしまいました。後白川無地。可愛 い, いね。 これはね、何のコラボでもないんだけどなんか白いシャツ買ったらってみ次がスヌーピーほらかわいくないこれ上下セットものかわいいのここにさほらスヌーピーがいる可かわいいって思ってこんなお買い物をしました まあ、感じの結局さ女子っぽいとか言ってすごいまたゆるい感じのになっちゃってくる、ね、もう壊氷出したの。乾杯。ね、今日の晩酌何しようかな。これはおやつのみ。<笑>